本部文化大に踊り込んでまいりましたのは、東京潜水艦の皆様です。大きな拍手でお迎えください。日頃に連強している東京潜水艦の皆様です。全身に響く響き方を。 東京エステーマンの皆様でしたおめでとうございました